どうもこんにちはこんばんはクヌンニです。みんなでカタロ打ち上げ生ラジオでございます。みんなでカタロ打ち上げ生ラジオ。よい以ツイキャスと同時配信でやっております。者さんがもう一 iPhone からキャス配信中。みんなでカタロ打ち上げ生ラジオって言ってるよ。ちょっとうるさいかな。こうゆみちゃんがうるさいかもしれない。半分ぐらいの音です。 よべんはまるんたたっててるよ。おいよんせいのしょんはまるんってるよっててるよ。おいぐるみよべんはまるんたってんたらっててるよ。なんか。 今 日, 今日気分的に米安をさん付けで<笑>なんか呼んでしまった理由は定かではない<笑>いやー今年の夏はねもう人生最後の夏休みとなると思うので思いっきり旅行して思いっきり遊んでっていう感じの予定を立てておりますあ米安は知ってると思うけどいやね これを機にねこれを機にいろんなネットのネットで仲良くなった人とちょっといろんな人と会いたいっていうえラ LINE で話したいじゃん普通に遊びに行く関西にも遊びに行くし先にあれ北の方遊びに行くけどえ、まあもう俺ガチで言ってるからねあれ。 <笑>お前嘘じゃんって思って聞いてるかもしんないけどまあ、まあガチだからあれマジ<笑>、うん、ん か, んるさんかあてんよ っ, て言ってるよくよけど正直京都は人多分いないからうん 思い当たる不審の人はいるんだけどちょっとつながりが弱すぎるから廃止にしようかなと思って1日ずれるから多分16になるんじゃないかな大阪は。に言か熊田さ ん, いてみよ熊田さんは知らん誰だ<笑>名前変えて熊田さんになってるんだったらその前の名前じゃないとわかんないかもしれない。 っていうか誰だっけえ俺実際に会ったことあるもしかして熊田さんってそれはわかんないわ<笑>正直琴さんの枠おおさんあってるよあ今年の夏の一連の旅行で会う人丸1だ<笑>会う人丸一。セガンさんに会うで TTS に会うで秋田のキレネンコとかそこら辺の人たちに会うで宮城に行ってルトさんに会うで福島に行ってキュウスケさんって人に会うで静岡でまあ一応大学の友達がいるから そ, そいつに会うで愛知はシーカーさんがいるで京都は正直正直まだね 誰呼ぼうか、それとも配信にしようか、どっち行くかで迷ってる。で、大阪で、まあ、たぶん、明に会うかなっていう、今のところね。米暗と、まあ、関西多いからな、誰かっていうのでいいかなって思ってるけど。ワンチャン大阪16になるからね。まだ計画段階だし全然。ホテルも取ってないから、全部。で、熊本に行って、ウマに会ってきて、 でまあ宮崎は俺の親戚がいるからそれで会わなきゃいけないからこれはもう会わなきゃいけないから<笑>そうだからまあ宮崎に行く道すがらにみたいな感じススバサロンさ ん, あサロンさん忘れてた<笑>移動は普通に新幹線だと思います北海道から新幹線ですえっとね 一応6日に北海道行って屋根さんと会ってで、えっと、電車で南下していく感じで北海道行って秋田行って山形行って宮城行って福島行って福 島, て福島から東京に帰ってくるみたいな超大 が, お大がかりな旅行をするつもりですでどれも一泊ずつっていう全部一泊ずつみたいな感じでやろうかなって思って こんな旅行多分ね人生で1回ぐらいしか行けないから思う存分楽しみますよ人生最後の夏休み人生最後の長期休みですか社会人になったらこんな休みないでしょ多分次人生でこういう長期休みあるとしたら何なんだろう 定年退職前の有給評価ぐらいじゃね<笑>それもそれでもう長期休みというかなんというかだよね。それぐらいの覚悟で俺社会人になるんで、ね。<笑>いやあもうそう。まあ、とりあえず、お食事とかは地元の人とか 任せっきりで<笑>その各地各地の人に任せっきりっていう感じで<笑>やろうかなって<笑>まあ少しは自分で探すんですけどねやっぱ地元が知ってる人のグルメなところがいいかなおて「グムミニーヨベンサンマル」サンか「山形帰りたいんじゃあ」って言ってるよ「グニンサ山形帰りたいんじゃって言ってるよ「お江グムミニーヨベンシャボンさんサイマル」「白ネインル」「中目はいないぞシャボン」って言ってるよ <音声>かわいそうなんだけど俺いつも思うんだけどなためさんかわいそう<笑>どんだけどんだけ言うねんかわいそうだよまあ別に2人の関係につべこべ言う義理もないかもしれないけどさ俺 <笑>まあいいわそこら辺は置いといてね<笑>まあまあまあまあそうまだ北海道の宿も全然決まってないから<笑>北海道一番最初に行く予定なのにまだ宿を決めてないっていうあっもうそういうのがウェルカムそれが食いたい むしろ郷土料理とかガチで食いたいただね秋田はもう食べちゃったんだよなきりたんぽなんかあるって聞いたけどハタハタって言われてハタハタ冬やんけってなってるんだよなあハタハタって冬やんけってなったんだよな秋田名物らしいんだけど ババロアがなんか人気とか言ってるけど、うん、それも飯にはならないしな、みたいな感じで考えてるけど。おい、この上にいようぜ。あん、あ、辛味噌ラーメン。だし、鼻でも食べようぜ。って言ってるよ。わかんない。わかんない。辛味噌ラーメンはわかるけど、だし、鼻でも食べようぜってどういうこと?。いやー。 仙台はね、行く宛てがある僕のネットの知り合いでコーヒー豆屋をやってるところがあって飲ませてくれるところなんだけどそこに行くでしょまずおい、くぬみみよ、セガン、しょぼんさん、か私は知ってるが話ランダブル、しょぼん、って言ってるよまあ夕飯だからラーメンはねってセガンさんも言ってたけど <笑>そうだ翼ロンさんってなんだえっ、ー、と山形だっけ青森やった俺そういやリプもらってたのに忘れてたわ失礼だな。おいクンに呼る。 山 形, いてるよ山形かあじゃあ、読んじゃう<笑>ベニバナ。何それなんかもう山形語なんだけど。<笑>ラーメンでベニバナって何<笑>ほぼほぼ。テレテレさん、ドン。ど 特徴的なアカウント名ですてれてれさんなんかなんかあの大手でコレコレさんっているよね<笑>そ そ, そんな感じの音の響きだけど芋煮芋煮芋煮なのへえ山形名案山形に住んでんじゃねえのってぐらい知ってんじゃん <笑>やば心のふるさと的なやべえこの枠が山形に染まっていく<笑>東京東京からお送りしてますこのキャスがなんか随分山形一色になってきました<笑> 何それわかんねえ何それへえー、4種類やんへえまあなんかまあ字面から言ったらどんな料理かはちょっと予想はつくけどさへえちょっと山形の山形に行くのは初だからな ちょっと楽しみになっおっ、まったねさん、どうもこの枠空前の山形トークになってます。あ、山形にへぇ、ゼンマイ。へぇ、ガロさん、えぇ、そうなんだ、ね。ガロさんいらっしゃい。 山形県民集まれ<笑>まあそりゃね自分の地域のものしか食べないの多分芋煮のイメージ間違えてさマジ芋を煮たやつじゃないそういう単純な感じじゃなくて何鍋みたいな違う わかんない<笑>ごめんごめんわかんごかんない<笑>なんか。なんかなんか字面からしてそんな感じかなっていう感じしかわからないけど空前の山形ブーム空前のブームではないけど空前のこの枠の山形トーク あ僕今回秋田も行きますよ秋田も秋田の有名なものも知りたい俺は今回行くからああささ巻きささ巻きささかまぼことかじゃなくてささ巻きばあちゃん ばあちゃんおばあちゃんがそこらへんの地方なのかなへえ郷土料理っぽいねいいねそういうのめちゃくちゃ食べてみたいあのきりきりたんぽ秋田で食べたやつもなんかきりたんぽ鍋みたいなやつですごく美味しかった秋田には行ったことあるんだよね て言ってるよささ巻ンって読むのね。ササマキ、へえ、ササマキ食べたいな。ええ。 へぇ、ササで米を巻いて。ササ米を巻いておっと、これ、これ、地方で別れ、あの、またあれなんじゃないか、地方で別れる感じなんじゃないか、その味付けって。わかんないけど、分かんないけどね。<笑> 俺聞いた感じ主食系のやつなのかなと思ったら違うっていう<笑>あてるてるさんお茶ばくじありがとうございますへえいや俺今回ね東北はまあまあガチで回るから北海道秋田山形宮城福島に行くから「てあるおさんが何あるまきグルメって言ってるよおいグルミンよせばんしょぼんさんが宮だろさんのであってるしょぼん あそうなんだこれはなんかこれといって地方で差があるとかじゃないのよねのののいうよよそうなんだなんか聞いた感じさなんかさ醤油とかつけてさ海苔とか巻いてさ食べるやつかなとか思ったけどね<笑>まあささ巻きっていうぐらいだから笹笹さ さ, ささで巻くのかやっぱり。 餅的なやつなのかなって餅的なノリなのかなと思った全然違ったわ<笑>おい<ぞ>ん<笑>ビレゾンそれはビレゾン<笑>それなそれな俺が言ってんのだと普通に餅かもしれない えっマジでもらえるの、ね、ええー、それはそれはねそれはねもらいたいなそしてホテルで食したい<笑>いやセガンさん作れるのかまあ 確かにセガンさんなんか料理できるイメージ確かにあるわあある確かに何回言うんで<笑>自分で突っ込んじゃった、はいまね、ってって嘘つけ<笑> 180ぐらいでし ょ, ちょっとーンたあーそういう歴史ある系の郷土料理ね い, いいなそれは<笑> さささささ巻きって読んでほしいなささんじゃなくて棒読みちゃんああ買っても別にいいよ<笑>そんなそんな無理に無理に、ね、そんなちょっと待ってササーーあああああああ ごうごみにいようべいさんまるささき。さんた、またねさん、早く山形帰りたいんだけど、テ っ, ってるよ。おい、グルミオベさんまる。さんた、あ さ, さかん、テイテミオ、おい、グルミオベさまる。あんた、あさかん、テイテミオ、おいって、グルミオベさまき、おい、おっきょ、おっきささまきが、新規追加。え、ー小さいねささ センシャボンサんがエンナニーデスダブルシャボンテイテルローオイグミニオベーサんマルさんがマタネサンテイテルローオイグミニヨーーーオフーエアルオファが向こうのささが大きいんだよテイテルローへさささってそんな大きいイメージないんだけどなに山形で育つササはでかい的なふふ<笑> よくない わかんねえって<笑>急に言われてもな<笑>いろいろいろい ろ, い ろ, いろ頭の中に入りきらない<笑>あお酒豆<笑>なんか知らないものを知らないもので埋め尽くすな<笑>ダダチャを知らないやつにダダチャ豆かぶされても分からんぞ<笑>当然言って ここあたり二三枚使う。ああ、ああ、あの、あれね、ささ、ささまきの話ね。豆のこと、豆。あ、だだ茶自体が。もう、その豆をさしてるみたいな。そういうこと、ね。おうい。くぬぎ に, にようべんさんまる。さんが。だだちゃ豆ご飯もあり。って言ってるよ。おうい。くぬぎ に, にようじー。えーある。おうさんが。枝豆。山形しようって思ってくれ。って言ってるよ。ああ、おう。はいはいはい。<笑> OKOKOK イメージ大体つかめてる<笑>ダダちゃんだね酒かまあ、俺飲まねえからなっていうか飲めねえんだわ<笑>そう普通にコップ一杯で歩けなくなるからねえへえ いや俺ノンアルコール飲んだことあるんだけどめっちゃくちゃまずくないあれ苦ってなっコラボいいああどうぞちょっと待ってくださいね棒読みちゃん止めますならはい棒読みちゃん止めたのでいつでもどうぞ だねもコラボ上がるってな っ, って<笑>本人本人の意思なしにこのコメントが上がってるような気がしてるほらやっぱりほらほら無茶振ぶりが過ぎるんだよねどうぞセガンさんどうぞまあ別に誰上がってきてくれても この枠は自由なんでどうぞへえ山形いろいろあるな意外といや多分ね秋田も北海道もねいろいろ掘り起こせばあるんだと思うんだけど<笑>はいセガンさんいらっしゃいセガンさんの声が聞こえないのは俺だけか カンさんあ、ね、あー聞こえた聞こえたおっきょっきょっきょっきっっ っ, し っ, っし久しぶりうわーこの声久しぶりに聞いた<笑><笑>いやーた、ねうん、相変わらず忙しいんでしょやっぱ り, っり<笑>おおおおおお<笑> 相 変, わらず相変わらず忙しそうねいやいやちょっと会う前になんか若干喋りたかった感じはあったからよかったって思ってるおっ菜種さんいらっしゃい いやいやいやいや、全然<笑>そんな無理に呼ぼうって呼ぼうってわけじゃないから<笑>、うん、大丈夫です。あ っ, っ、TTS さん。 もう一人山形で会う人、うん、<笑>へえ食用菊え山形有名なの食用菊って、ねうん、あそうなんだへえ俺絶対残しちゃうけど<笑><笑><笑>まあまあ人それぞれだよねあれ好み分かれないあれは ああななな何何何何を食べない何を食べないああ、そういうね。わかった、お、OK、ほけほほほ。 お願いしまーす。<笑>おすすお ほ, う ほ, うほうい、ま、ーお<笑>いいね。そういうところを求めてる俺は。<笑>やっぱ旅行のね、旅行の醍醐味じゃん、そういうのって。えぇ。なたね母といったところ。へえ。 奥, ね、奥闇精進料理の定番食欲<笑>食用菊ゼンマイあと何だっけ<笑>だ精進料理は、ね、精進料理はな俺も人生で食ったことないわあんまなんだ山形で食う得意のものとったらうくらいしか思いつかないよ塩 雑草<笑>雑草<笑>気持ちすぎるよ<笑>気持ちすぎるよそれは<笑>ああ ちゃんとちゃんとなんかいい食べ方のある雑草だったらまだいいけどね。<笑>本当にそれな言い方よ、言い方<笑>雑草食べてるってどんだけ気持ちいいのみたいな山形。山形県民へえ。このシャン、これか。 お父さん、いらっしゃい<笑>なんかこの枠空前の山形の話題になってます稲子はわかるよ。稲子はわかるよ。稲子は稲子はわか る, わか る, わかるあれもしもし 聞こえるよ<笑>あれ<笑>あら<笑>意思疎通が取れないおお大丈夫かな まあいいや。うん。なんか急に閲覧5人になったけど。なんだろう、電波が悪いのかな。コンティニューコインが欲しい。おっ、ちょっと待って、キャスの方が。 若干。若干電波がやばいかもしれない。配信が切れたようだ。配信き 切, 切れたの。<笑>あれ。<笑>けど、こっちでは続いてるような画面に。なってるけどな。あ、上。 どういうこと自分の枠見てみる。一旦切ったほうがいい。おっと回復した。マジで。えっけど。 こっちの画面では全然何にも変わってないんだけど<笑>だがしかしなんか菜種さんとセガンさんはまだ上がった画面になってるんだけどちょっと一回ツイキャス落としますああこれ電波悪いな 一応最初の30分までっていう風に YouTube ライブでは言って YouTube ライブはそうするっていう風に言ってたのでここで配信終わりますなんかちょっと最後ごちゃごちゃってしましたけど、えー、とツイキャスは続きもやりますんでよろしくお願いしますじゃあ、ね